慣れ親ししんだ故郷に帰国をして早半年今でも落ち着いて考えるとあの頃の旅を思い返しますそれと同時にまだお伝えできていない道具の話があることに気がついたんですまずはあの旅を簡単におさらいしてみましょう出発はヨーロッパ最西端ポルトガルのロカミサキから始まり スペイン、パリイギリスベルギーオランダドイツチェコオーストリアスイスイタリアギリシャトルコイランドバイセーシェルインドバングラディッシュマンミャータイカンボジアベトナム中国韓国。 基本バスと電車を中心に陸路を使ってユーラシア大陸を半年間かけて横断していきました今回はそんな旅の中で持って行って本当に助かったと思う道具7000を皆さんにご紹介しますちょっと行きましょうちょっと秘密基地感が否めないんですがこちらからお送りしていきます まずご紹介するのはバックパッカーといえば代名詞ですね。こちらグレゴリーの75リッターバックパックになります。この75リットルっていうのはこの中身に入る容量を指してるんですけど、なかなか大きめです。普通の一般的な旅人であれば50リッターあれば安心かなっていうくらいのお手頃感なのですが、 私はパソコンとかカメラとか機材その他もろもろも一緒に運んでいたので結構大きめのものをチョイスしましたバックパックのポイントはやっぱりいいものを買うってところですね長くかなり重いものをずっと背負って付き合うことになるのでいいものはやっぱり性能もいいです ここで変にケチっちゃうと後々旅が続くにつれて肩の痛み腰の痛みいろんなトラブルに見舞われていきます具体的な見るポイントとしてはまずこのポケットの数が豊富なところですねこちら一番出し入れしやすいヘッドのところにも大きなチャックがありますしこの下の底も開けることができるんですよねこれロック付きなので鍵をかけておきます通常ボトムにはですね ってことで一番上に物を入れたとしてもそこからこう引き出すことができるというポケットの多さですボトムはロックをしてないとそのまま荷物が下からドボーっと落ちることになってしまいますのでお気をつけください他にもここの腰ベルトですね腰ベルトに1個あるとかなり役立ちますというのもこのちっちゃいポケットあるかないかでスッとここに来るんですよね でピックポケット、あのあのれ盗まれる万引きじゃなくてあ置き引きじゃなくて釣 り, 釣りに合う可能性もここのポケットなら、えー、比較的安心なのでこのちっちゃいポケットも私は重宝していきましたそれと合わせてこのメッシュ生地っていうのが通気性を抜群に保ってくれますずーっとも40度、45度の中で外を歩いていると汗、湿気ものすごいです。 それを背中にずっちょりも世界地図びっちょびちょになるのを少しでも通気性を良くしてここの背中のこう群れとか汗もを防いでくれますなのでこういった各種に蒸れ防止のメッシュがあるとかなりあの速乾性もいいですしずちょずちょにもなりませんまたこの腰ベルトの重要性もこう軽んじてはいけませんこうやって こうやって腰一番ちっちゃくしてですね、腰にフィットするサイズでベルトをカチャンと締めます。そうすると何が起こるかってわかりますここが浮いているの。もうこれ腰で支えてるんですよね。 もちろん重量物が入ると、ここグッとなりますが、今、この腰で完全に持っている状態、ここ荷重かかっていません。なので、ここの腰ベルトががっちりしまってくれると、完全に3点支えの状態になってくれるので、この腰ベルトのこう形状とか、いいものっていうのは、ここのクッションもいいものが使われてますので、ちなみにこの腰ベルトとともに、ここの相中のブリッジもあるんですよね。ここも 旅中は重いのがガッとのしかかるとギュッとこう締めてですね完全に背中に密着させます荷物をそうすることで後ろにこうどんどんどんどん重みが引っ張られていくのを防いでほんとずっと歩いてるとですねこの腰で押さえてるっていうもう肩じゃなくて腰で押さえてるっていう感覚を非常に感じながら旅を続けている感じでした2 5キロか3 0キロかちょっとキロ数は忘れましたけどそれを半年間 ずーっとこう運んでくれてて帰国後初めてこう洗濯をしたんですよね風呂場でじゅちょじゅちょに綺麗にしようと思ってそうしたらやっぱりこのグレゴリーのメーカーものでさえこちらご覧いただけますか裁縫の限界を迎えてましたもう3分の1取れかかってるのでまたこれ縫い直せば使えるんだとは思うんですが 残り3分の1が切れたら左側をもう欠落っていう状態まで劣化は進んでいましたこんなに安いバッグじゃなかったんですけど耐久性ってこんなもんなんでしょうかねやっぱりバックパックは妥協したくないツールの1つです2つ目がこちらレインカバーですバックパック用のレインカバーになるんですが通常このバックパックを買うと付録として付いてくることも多いです もしついてない場合はレインカバーも別途購入して旅に出かけられてください。というのもこのレインカバー雨具として利用されるだけではなく防犯グッズとしても役立ちます。 例えばゲストハウスに到着した時にこの重い荷物を預けていいですかって聞いたら防犯をしてないやつはちょっと預かれないラッピングかレインカバーをしてくれって言われることがありましたこのレインカバーも完全にこう覆うやつですね通常バックパックがぬれないようにこうやって覆うものなんですけどこれを覆っているだけでもちろん ファスナー開けれませんし何か物を取り出すっていうところも一つ労の手間が入ります液とかでも多分そういうのが起こるかもしれないので2つの意味でレインカバーは必ず持っておいてください またこう、平時の時でも、電車列車の中に荷物を切ってありますよね。そこにこうやって置く時も、かなり、まあ、過敏な方というか、神経質な方は、これをこう、巻かれておかれると、なお安心なんじゃないかなと思います。通常の裸で置いておくよりは、簡易の防犯グッズとしても役立っていきます。旅を始めてから、その利便性をめちゃくちゃ発揮し始めたのが、速乾性タオルです。 旅を始める前に仲間からおすすめされてとりあえず1枚買っておいたんですけど始まってどんどんどんどん旅が進むにつれてその利便性こいつはめちゃくちゃ重宝していきました例えばスケジュール上夜中に宿に帰ってその翌朝まあ6時間後ぐらいには出なきゃいけないっていう時もあるんですしかもそのホステルとかの中にはタオルが準備されていないなんてザラにあるんですね そういう時お風呂から上がって体を拭きます通常のタオルで拭きますビチョっと湿ったタオルをとりあえずかけるんですねじゃあ6時間後その普通のタオルが乾いているか乾いてないんですでも次に移んなきゃいけないってなった時にビチョビチョのタオルをそのまんま洗濯物の中に一緒に入れると他の洗濯物もジュチャジュチャになっていきますし匂いも出始めます しかもその次に泊まった宿も同じ状態だったらどうしますかこれがなかったらまた新しいジュチャットタオルの誕生なんですしかしこれ1枚あればですね1時間あれば速乾なのでカラッと乾いてくれています水の吸い込みもいいですしボタンがこちらにあるのでパイプが1本あればかけることもできます特にインフラの整っていない国に行かれる方は絶対に重宝します 歩きながらでも雨よけを作ってくれる折りたたみ傘はとても役に立ちました特に電子機器を持っている私にとって次また旅に出るとするならの改善点でいい折りたたみ傘を持っていくと思います次の観光地に向かっている間に突然雲行きが変わって雨がザーザーザーザー降り出したとします そんな時にこんなでっかいバッグ全部ひっくり返してレインコートなんて出す暇もありませんし雨宿りしている時間なんてないんですそんな時にこいつをサイドポケットに入れててくださいそれだけで歩いててあ雨が降り始めたと思った時点でこのサイドバッグから折りたたみ傘を取り出してパサッと刺すことができるんですね まさに緊急対応ビニール1枚で雲泥の差ですたかが傘か傘です世界各国を飛び回る中で絶対に忘れちゃいけませんしなくしちゃいけないものがこちらのココンンセントの電源変換コネクターですちなみにユーラシア大陸を横断するのであれば全世界対応のコネクターが必要になります こいつがなかったら全ての電子機器はガラクタへと変貌を遂げてしまいますスマホもパソコンもデジカメもあらゆるものがアウトですさらに深刻なのは途中でこいつをなくしてしまった事態に陥ることですその国に日本製品用のコネクターがあればいいんですけども世界は広いです いろんなコネクターの種類いろんなワット数がありますつまり地味にこいつは全ての根っこを握っているといっても過言ではありませんなのでこいつは絶対なくさないように特に気をつけていましたまたお金の問題は国が変わるごとに起こってきますそんな時は「カメレオン」でおなじみキャッシュパスポートがおすすめです こいつの力を借りればその現地の ATM でその現地の通貨を引き出すことができるんですいちいちエクスチェンジを探す手間も並ぶ手間も省けますしボられるっていう危険性も回避できますしかもそれに加えてクレジットカード機能も搭載しているので国境を越えてすぐお腹が減ったけど現地通貨持ってないって時はレストランで食事をすることもできるんですもしマスターカードにその店が対応してたらですけど お金の運用に対する問題は国が変わるごとに通貨が変わっていくのでどんどんどんどん余った小銭や通貨が溜まっていってしまうんですねそれは腐らせると当然のことですそんなリスクも最小限に抑えてくれるキャッシュパスポートを加入をしたらなんと2枚ついてくるので1枚盗難失ったとしてももう1枚リカバリーで使用することができるのもグッドなポイントです 最後にご紹介するのは各国いろいろな標高が異なる観光地を巡る中で気温の変化にも対応していいかなけければいけませんそんな時我らがメイドインジャパンウルトラライトダウンがめちゃくちゃ役に立ちますこんなにコンパクトでめちゃくちゃ軽いしかもちゃんと羽毛のダウンなので保温性もバッチリこれ1枚着るだけで全 ガラッと変えなきゃいけない理由は外にいるとちょっと暑いなと思っててもレストランの中に入る列車の中に入ると死ぬほど寒い時がありますそんな時にはこのコンパクトな限られた荷物の中でここまでコンパクトに収まるものをシュッと取り出してパッとこう切れるものそれで寒さを調整することで 体調管理にもめちゃくちゃ役に立つんですね体調が旅中に崩れることってやっぱり避けたいので防犯具の一つにウルトララウトダウンはめちゃくちゃおすすめですさすがは日本製メイドインジャパンというところでしょうかこんな袋1枚に収まる大きさでこの保温性を実現するのは本当に素晴らしいです 以上が私のおすすめする旅道具7000でした今世界中がちょっと元気がありませんが元気になった時はまた元気に旅に出ていきましょうこの動画面白いなと思ったらチャンネル登録・高評価ボタンもよろしくお願いしますまたいつかのタイミングであのユーラシア日記思い出した時は続編をお作りしたいと思います 最後までご視聴いただきありがとうございました。次のエピソードでまたお会いしましょう。